こんにちはこんにちは森ですミュですお願いします<笑>お願いします<笑>でははい後半ラウンドですねはいお願いしますでキー、ね、<笑>ホールあるんでえっと最初の三ホールははちょっと自分で回ってもらってっ現状どんな感じになったかをちょっと確認させてもらってで中の三ホールはは、まあ、前回でちょっと レッスンしはいやって最後の3ホールはまの、あま、習ったことをちょっと自分で思い出しながらはいでなんかちょっとこう忘れてるなとかアドバイスすればその時ちょっとファンボインアドバイスさせてもらうんで分かりました333、はい、でちょっとやっていこうかなと思うのではい分かりましたよろしくお願いします<笑> しますで1個だけあのちょっと補足がありまして、まあ、できればショットとかマネジメントをあの丁寧に教えてもらいたいなと思ってて今日はあのグリーン乗ったらパターンはやらないやんなくていいです、うんはい。ちょっとショットとかパタりましたそこまでのをちょっと今日はメインに見ていきたいので、うん、はいパターンなしでやっていきましょうはいっ、はい、<笑><ま>た<笑>こんな感じでやっていきましょう<笑>、はい、じゃあ最初の3ホールはまずは美羽ちゃんの わかりました練習の成果を、はい・はい・お願いします・・お願いします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・っててないいいのははすすご し, が下のがもうし、はい、そででれ お願いいたしますごい。 これもやってないあれもやってないって思いながら3ホールいっちゃいそうですね。い ナナイイススか番<笑><い><笑>、ね、ウッドってライバーって1ウッドじゃわいいか<笑><笑> 長いな<笑>クリーヤド<笑><笑>、うん、<笑>ぐらいあるので次はユーティリった <音楽>うん。三、はい、<笑>番ウッドはもう。三<笑>番ウッドってことは。あ、五番ウッドやると飛ぶんですよね。<笑><笑>さっきフリックっておっしゃいました。まあ、さあさあさあえ、ケみんなそんな知ってるんですか。 いい知らないです恥ずかしがるからね恥ずかしい思いをするの見えちゃうんだからね。<笑> てるんですご、ね、<笑><笑>いつです。<笑>ああ 確かつま先き上がりやりました。ねますね、何回かこう降って、なかなか下ですよね。あでもどんどん戻ってきてます。戻<笑><ばい><笑>ってきてます。いせっかくやばいやばいやばい。あ止まった当たった。<笑><笑> で す, です5だだはい5だねやっぱ高みゆ<笑><笑>、はい、ちゃんが一人ラウンドした時のちょっとコメント返信をしていきたいと思いまして、はいえー、とまできる限りちょっと全部読んでいきたいなっていう感じで。 全部すごいンと嬉しいですね、はい、はい、って感じでじゃあよろしくお願いしますお願いしますえっと一人目、うん、ハムハムハムハムさんハムハムさんはい楽しくラウンドされていて素敵でしたありがとうございます今日ハーフ50目指して頑張ります2個一勝なんですね<笑>きっとハーフ50ってことは私もそこ目指してるんで頑張りましょう何て言うんだ何て言うんだええ三井ひろさんはい、はい、ありがとうございます きますね、おそらく2個のオッケーは2個とも入ることはない特に3番<笑>上からのスライスで切れるラインは難しい嘘の百切りしても仕方ない確かにこ の, この時難しかったんですよね<笑>そう後ろもちょっと詰まり気味で確かに天の声さんが優しかったイメージが、はい、ちょっとオッケーを甘く出しちゃった時で<笑>クラブ1本分以上あったんじゃないかっていう時ではいであのー、一応その百切り 挑戦の時は知らねもうオッケーなしで頑張ってもらう感じで<笑>見ましたい、ね、と思うんででそれまではあのちょっとやっぱ進行とかの関係でオッケーとかあるんでそれだけご了承いただく感じで楽しんで見てもらえればと思います。次三人目ラビットチェンナイスショットあ朝ですありがとうございま す,、はい、す, います私の少ないナイスショットを見てくださったのかもしれない。<笑>次<笑> ジュピターさん、はいこんなみゆさん応援していますよ。思い切りの良さが楽しみです。ありがとうございます。<笑>嬉しいですね。<笑>嬉しい。次、俺の S. S. さ ん,、うん。カラオケ聞いてみたいです。一コメ入りました。笑いですね。<笑><笑>いや、もうリク、リクエストはもちろん全力でお答えしますんで。あの。あ よろしくお願いしますありがとうございます、えー、コメント嬉しいですお、またラビットチェンさんからおナイスショットだそうです嬉し い, 優し い, 優, しい優しいな、ラビッちゃん次ポトカーさんはいジュンちゃんのプレーみたいです2個だそうです前にリンゴフよくご出演されてた方ですよねうんうんすごい人気があったといま す,、えー、すごい未だにこうやってご連絡ね、コメント入るなんて確か に, 確かにもう立っ あ、でもまだ一年は経ってないか、確かにね。ねうん、まあ、いつか出てもらえると、いいですよね、今ちょっとあの、本業の仕事が忙しくて、えー、って感じで。それまで、頑張ります、私が<笑>お。お願いします。うまかったよ、純ちゃん、すごい。ええー、し、今日は頑張ります。<笑>私も見てみたいです。<笑>頑張ります。<笑>次、またラビちゃん。はい、ラビットチェーンさん。ナンバーワンだそうです。 ありがとうございます。<笑><笑>じゃあちょっと、はい、ティーグラウンドも開いたんで行きましょう。ありがとうございます。たくさんのコメントありがとうございます。八十 80… どうぞピン奥なんで八十一ヤードです。なので九、えっと、番入います。 いい感じいい感じ<笑>。みたいな感じですか 渋っ、<笑>みんな今時止まりましたけど。<笑>どたか<笑><やー><笑>オッケー、<笑>渋でしたみんなの顔が。<笑>いや多分モちゃんは言いたいことがあったで俺もあった。<笑><笑>でもこの回はあの我慢して見る回だからあの動画が止まっちゃいましたね。<笑><笑><笑> 何<笑>何何。何, 何, <笑>何ですか。<笑>怖い怖い怖い。<笑>これは。うん、ニーナかな。い<笑>って、いきますよ。はい、えっ、ー、と。林さんから。はい、林さんありがとうございます。二人。かっこ。みゆカメラマン。かっこ閉じ。山ちゃん。秘密の関係。う<笑>ん。そんな。 とこどうなんですかけなないいじゃすごいでもきっとそれは私がまだまだねゴルフでまだ全然上手でもないし無名な私だからそう思われちゃったのかもしれないちょっとゴルフでなんとか皆さん<笑>よくわかんないけど<笑><笑><ほら><笑>ああでもちょっとトークの方頑張っちゃった結果だと思います多分。 あ2人がちょっと楽しく話してるのがゴルフっていうよりもそ う, そうだからあんまりこうゴルフがうまくない分トークで頑張らなきゃみたいなふうなのがちょっとあったのでそれの弊害です、まあ、補足として、まあ、確かにいきなりポッと出て、まあ、どういった関係って気になる方はいると思うんですよ。確かにちょっとその辺、まあ、うまく伝えきれてなかったかなっていうところもあるんですけど僕の知り合いの紹介なんですよね。 簡単に言っ ち, ゃうとでちょうどそのなんだろうな視聴者企画で視聴者さんで参加してほしい人っていうので募集しててそれを知り合いの方に言ったら「あの、まあ、ゴルフ大好きな女の子がいるからよかったらどう?」みたいな感じであの紹介していただいたのがみゆちゃんっていうようなそうですそう感じなんです。視聴者みたいい、なそうですはって感じで、えー、と秘密が。 かかかかれちゃったったたててて う, うななななみんなねカメラマンって顔見えてないから確かに見えいたいよ、ね、見てもらいたいらら<笑>確確ににも絶対ないののいい声してるからみんなすごい。 変なイメージしてんじゃないかな、うん、だ俺だってちょいバンバンザイっていうね YouTube チャンネルがあるの知ってます ?3 人組のそうそうそ う, そう、はい、のみゆちゃんは好き喋りうまですよねそ う, そうなんだそんちっちやったらねう私だってギシ君もいいですようんそうねんそうか<笑>なんか喧嘩しはじめたんだけど<笑><笑>次行ってください行きます<笑>次 またラビちゃんです。ヘイとチェーンさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます<笑>毎回嬉しい。ナイスショット、びっくりマーク。ありがとうございます。い, ますいつもありがとうございます。くれて嬉しいで す, す。これでコメント以上になります。ありがとうございます。はい、<笑>じゃあ今回の動画もたくさんのコメントお願いします。ありがとうございます。パ<笑>、はい、<笑>ー5の406ヤードになります。 大丈夫ですか。内緒、早い、頑張るんだから。ナイスです。食べてなかったら、どんだけ飛んだんだろうという、ちょっとヒヤッとしますね。内緒でございます。すいません。いいね、おかけします。さすが。お弁当、どうでした。今、読んでもらって。嬉しいです。もう、みんなさんから何か。やっぱり。 こうアンサーがあると嬉しいですよねあと<笑><笑>結構上手な方ばっかりなのかなって思ったんですけどこう半<笑> 50目指してますとか言うけどなんか同じような<笑> ところで悩んでる方とかもいらっしゃるんで、一緒に頑張りましょうね。いいいい本当に、い歯が頑いですけど。<笑>なんか、なんか、俺ってトップで、お前がいるなんてつけたい。<笑>頑張りましょうね。<笑>本当にいやいやいや、もう、早 い, いんですよ。<笑>教えをもらったのにできないとか。<笑>いやい、知って、言ってもらって、覚えてるよなのに、できないとか、なんか今そういう、ね。 なんで、乳脂の肺があるみたいな感じ本当に可愛いい、歯<笑>がゆすぎて、トーク で, で頑張らなくていいですよ。ななんんんていうのやべいうううイドライバーででで<笑>きまますすすにかよ目り さっき幕見たら、手前にバンカーがこう両サイドにあったので、バンカーの手前までやるイメージで。わあ右行っちゃった、やっぱり。どうなってるんでしょうかちょっと落ちてきてます、ね、ですかうん、検査後は右側に来るんで、大残り八十ヤードキッチングで行きます。 今、まあ、うわっとか言って、先生、今のはどうして、<笑>一生懸命やったのにな、今、結構苦しいですね、我慢しちゃい 一応乗りました一応<笑>乗りましたはい、じゃあサンホールお疲れ様でしたはいまあ今ちょっと口チャックして見てもらったんで、ね、後半ラウンドレッスンで、はい、次のサンホールはや、はい、っていきま す, お願いします手が脱いだ、やっと<笑><笑>手ました<笑>